うわすごい今私京都にいます山であーのー山に登ってちょっと楽しんでるいつも私あーのーこちらのマンティッシュの宣伝あの報告してるのはあの紹介してるのを見てるんですけれども今回は報告何でもない自分で楽しみたいだけ。 自分の楽しんで、あの、もうそろそろアウトモダルも来ますし、ちょっとアウトモダルが来る前に、こちらで私の運転の、あの、こちら運転の練習もして、もっと上手に、もっと楽しく、あの、運転できる、あの、乗れるようになっているなので、なるように頑張っている。こちらに、うわー サスペンンションがすごい。すごいあー顔に風がすごく静かしいもう音もないしすごくあの例えば友達3人4人5人で集まってあのヘルメットの中にインターフォンに入れて。 友達と話ししながらすすごく楽しめますよ本当に最高ですよ、もう今度私たちはあのあのー、マンティス増 え, る増えてさ、友達3人、4人、5人で走りながら動画、話しながら動画、ちょっとそういうブログも作れますなので、練習、練習、すごいところ、もう山で、山も楽しい。 わースケートボードみたいサーフィンみたいれでサーフィンみたいやってるおお止めてー右に向右にも上がるいはいありがとうまた見てね